日常運動の食品たにようこそ他に本日のご価値だではごゆっくりお楽しみくださいチャンネル登録よろしくお願いしますこちらファミリーマートコレクションのお菓子を色々と買ってきましたので、まあ、こちらを食べたいと思いますこちらが枝豆スナックゴシュのルーツゴシュミックスナッツフルーツドーナツ水カステラみど焼き醤油せんぶり えっと、小さなオールレーズンですねんーどれも美味しそうですねじゃあちょっと体のことも気にしているのでちょっといいかなということでこちらの枝豆スナックから食べていきたいと思いますおお中身確かに枝豆ですねではいただきまーす 和菓菓子、洋菓子、洋おおスナック、おかんお野菜、いろいろろあるなどれも美味しいけどやっぱり一番は決められないまず最初に食べたこちらの枝豆スナックはこちら山形県産のだだち豆を使っているんですだだち豆って確か前にカルビーのポルトチップスで食べたことあるんですそれよりも豆の味が強くて。 外見も豆そのままなので豆を楽しみたい方はこちらの方が美味しいですねでほんのりした塩気とカリカリとした食感が美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます続きましてこちら5種のフルーツナッツサンのミ ル,、ね、ル ミ, ルミルクじゃねえミフルニュじゃねミルクじゃねえフルーツだもうそれぞれのナッツのザクザクとした食感とフドライフルーツの噛んだ時に広がってくるジュワッとした甘みがとっても良かったです 結構歯ごたえがありますので朝ちょっと食べたい時にいいかもしれませんねしっかりと味を感じることができましたねこれもこちらの点数とさせていただきます続きましてこの小さなオールレーズンこれだけで1日分の鉄分が賄えるということですが本当でしょうかというのは一旦置いとくとしてしっとりとした生地の中からレーズンの甘酸っぱさがじゅわっと広がってきてこれも美味しかったですね 小さいののでででパパクパク差別進めることができたたも良かったですなのでこれもこちらをテストさせていただきますなんか4パっサリ出てるなでこちらの鈴カステラなんかカステラ的割にちょっと外側硬かったですねもうちょっとしっとりかなって思ってたのですがでもね外側には砂糖コーティングがまぶされていてうーんカス自分が思ってたカステラとはちょっと違ったかなというような気もします アステラの甘さってどちらかというと内側からくるようなイメージがあるのでうーんそうだ違うんだな、まあ、美味しくはあったのですが思っていたとちょっと違ったかなということでこちらのテイストとさせていただきます続きましてこちら二度焼き醤油せんべいこれは2回焼いてるので結構歯ごたえがあってしっかり噛まないといけないので顎の訓練になりますね確かに香ばしさを感じることはできましたただ 硬すぎるところで好みが分かれるかなということもありましたのでこちらのペースとさせていただきますそして最後の練乳蜂蜜 ミ, ミルク牛乳蜂蜜ドーナツじゃあしっとりとした生地のドーナツって食べていくとちょっとシャリッとしたし音も感じられてパクパク食べ進めることができました蜂蜜なんで甘さが優しめなのも良かったですねただ個包装になっていないので保存には向かないかもしれませんというわけ でも美味しかったしなんかクリームとかつけたくなるなっていうような気持ちにもなすしてくれましたのでこちらのペースとさせていただきましたはいファミリーマートコレクションのお菓子の6袋どれも美味しかったですそれでは卒業を妻もするのにできぬける<笑>妻が卒業するってことはなんでできないんだろう